木の材、香りを楽しめるっていうねこう一本一本ね、あのー、やっぱり木なので節も模様も違っててほんとね綺麗なんですよねもったいないよねこれを焚き付け材に使っちゃうとかねこれすごいね これねあの炭じゃないやあの最初に薪を燃やしててそれが全て燃え尽きてあのほぼほぼなくなってね置き火になった状態であまだ冷え消えたら嫌だなと思ってえ割とドバッとねあのペレット入れたんですよそうするとペレットで上を覆っちゃったもんで完全にですねあの空気遮断して消えたんですけど消えたけどこのストーブ内のね の不死身ストーブね富士見ストーブ内のやっぱり室温がすごい高いためにペレットからブワーッとガスが出てるんですねで上に文化焚き付けにね火をつけて入れたらですね今ねこんな状態です分<笑>かりますあのこの燃、ね、ストーブ内はですねもうガスで充満してるんです<笑>だからあの何もしなければねめちゃくちゃこれガスがね わ、えー、っとあのもくもく出るんですけど上で火がついてるねあの文化焚き付けがあるもんで煙が上に出てこれずにね出てくる煙には全部着火してるんですただどんどんどんどんねそのペレットからねガスが出てるもので、えー、こんな風にね、えー、真っ白い<笑>の状態になってる<笑>すごいですね初めて見ましたねこの状態まあある意味面白いですね 色々楽しままてくれますねこのストーブねいやーすごい状態ですで二次燃焼なのでしっかりとね炎の筋ができててこれ面白いのでねあのー、まあ興味ある方いらっしゃったらね公開しようと思いますけどこれ結構面白いです これすすごいですね、えー、とペレットから出るあの可燃性のガスがこのストーブのね室内に充満しててでまあ煙軽いからね上に出てこようとすると、えー、二次燃焼機能で燃やされてて煙は一切上に出てこない全く煙たくないんですよ今5 0センチぐらい離れてますけどね、えー、ただガスはすごく出てますね こ れ, はこれはちょっと面白い現象ですね真っ白ですよあ の, の中はこの中ちょっとね映せませんけどね今真っ白ですで外にはね煙は一切出てきてないのでこんな風にね炎だけが立ち上ってるという感じですいやーこれ面白いな 色々楽しめますねこのストーブはね本当。可燃性のガスあの白いんだけどねあの白いところに火がつかないのはおそらくあれでしょうね酸素がないからこの室内にだから火がつかないんでしょうね着火するにはやっぱ酸素がいるんでね酸素と結合して燃えるっていうその炎というね エネルギーがあの色になってね光ってるんでねで酸素がないから、えー、あの室内は真っ白なんだけど火はつかないかガスみたいにね、まあ、ガスでもそうでしょうねあの何家庭用 の, あのコンロなんかで使うね台所にあるあのガスなんかのねあのやっぱ酸素がないと着火はしないのでそういう状態じゃないですかね 危ない危ないのかなこれは危なくはないですねあのこの二次燃焼ストーブのねあの継ぎ目があるじゃないですかこの真ん中のところねこの継ぎ目こっから空気入っちゃうとね多分一瞬でブワッと燃えると思うんですけどねまあ比較的空気が入らないのなであそこからはで上手にねこの底にある見えますかね底に あ, あ, のある穴から入った空気が ここの内側の上の方にある穴から出てきてで初めて火がついてるという感じですよねいやー面白いなーこれすごいな、うん、まあいつもね使ってるんですけど置き火の状態であんまりちょっと燃やしたいなと思ってペレットをドバッと上から入れるっていうことはあんまりないんですよ あのそうやっちゃうとあのまあ消えちゃうことの方がね多いんですよ酸欠 で, で今回ね消えなかったんですよ消えなかったというかまあ上から分滝入れたんでねあの炎が上では立ってるという状態を作ったんでたまたま起きた現象なんだと思いますけどねいやあ面白いこれは面白いたまらんですね